今日の朝食でーす最近ここずっとはまってるオールブラン食物繊維が豊富なシリアルなんですけど私めちゃくちゃ朝が弱いのでもう朝が弱くて時間がない人向けにはこのシリアルがやっぱり最適化されてるなと思って愛用しています。 ということでいただきます直径24センチのボールを100円ショップで買ってきましたお料理用じゃないんですけどね今からその場所にご案内しましょうエアコンの室外機にあるものを置くと冷える効果が高まるということで試してみたいと思います ボウルに水を張って入れて洗面器でもバケツでもいいんですけどそ こ, こに濡らしたタオル使い古したタオルを置いてやるとあのこの室外機の上のねあの冷やす効果があるとかあとこのバケツの水をね毛細血管現象でタオルがどんどん吸い上げてくれるので乾きにくい。 この水がなくなるまで続いてくれるっていうお話です VLOG を始めて気づいたことがあります三脚が邪魔すぎる問題やっぱり邪魔ですね前回紹介したんですけど LED ライトを取り入れたんですけどこちらも三脚で立つものなので これをねやっぱり2台立てちゃうと邪魔だなっていう感じがありますなのでカメラの方を一脚のあのこの広がらないタイプにちょっとやってみようと思うので用意してきましたさあこちらですこのスタンドねいい感じですよね下はあの三脚みたいに少し広がってるんですけどマイクスタンドみたいな感じで使えるものですね 式のこれだったらまあまあスペースは小スペースに抑えられるかなっていう感じなのであとは安定すればいいかなっていう感じなので試しててみまますす今スマートフォンで撮っ1脚スタンドと LED の三脚を組み合わせてこれだったらだいぶいいんじゃないかなと思います。 はいってててことで今カメラにあの一脚のスタンドをつけて撮影しております最初あのカメラを取り付けて設置した時はちょっと揺らつきがあってあ大丈夫かなという感じはあったんですけど、えー、ちょっと置いてそっとしておいたら安定してきたのでまあ大丈夫かなという感じです、うん。見ていただいた通り三脚と一脚でだいぶすっきりしたので小スペース化は成功かなと思います。ただ 私使っているカメラが富士 フ, フ, フ, フ, フ, フィルムの XT3 というカメラなんですけれどもそれにキットレンズをつけていて割と小型小さめで女性で も, もあの持ちやすいカメラだと思うんですねなのでまだこれだからあの安定して撮影できてるんですけどこれがもし大きめのレンズだったりボディが大きなカメラだったらちょっと強度的には。 足りないいかななという気がしますなのでこの私ぐらいのカメラのサイズの方にはおすすめです。ということでこのスタンドを概要欄にリンク貼っておくのでどうぞご覧ください。え今日の朝に、ね、撮影した あの洗面器に水を張ってタオルを引いて室外機に置いておくという実験もあの、まあ、今撮影しているのは夜なんですけども、まあ、帰ってきた時点ではもうカラカラになってたので、まあ、効果はあるかもしれないです。なのでまたあまた明日もねちょっと様子見てみて、えー、実際に冷房が効いているのかとかあとは1ヶ月ぐらい試してみて電気代どうなってるかっていうのもちょっと計算できたらやってみたいと思います。はい では、えー、今日もこんな感じでゆるゆると日常のこととかあと Vlog を始めるにあたり、えー、気づいたことなどお届けしていきたいと思いますのでまた今後ともよろしくお願いいたしますこの動画が良いだ良いと思った方は、えー、チャンネル登録高評価お願いいたしますではみのちゃんでした。 You know, in the world, it's all about love. We just spent my day, e you're still living.